皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月18日、昨日の動画の続きです。皆さんすでにお気づきのことですが、ダークホビットが解明されて、ダークポックルになりました。例のあれが、50年から75年になったので、逃げきれないと踏んだのでしょう。大人の世界はいろいろと複雑なようです。 ジュレットの福引きの景品が更新されて、新しい仕草書や印象が追加されました。だったらオーグリードではなく、ジュレットの福引きを回そうという発想になるのでしょうが、ゴールドで解決してしまいました。大人の世界はいろいろと複雑なのです。バージョン 6.1 のメインストーリーは、とりあえずここが終わりました。それとは直接関係はありませんが、アズランの町にタコが戻ってきました。先月くらいからツイッターなどで騒がれていたこのタコです。